皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。6月3日。最後の聖手御社、羅折王バラシュナが追加されました。これが本当の最後の戦いです。というわけで、サポさんで下見にやってきました。せめて5分くらい持ってくれると助かるのですが、どうなることでしょうか。いきなりダメそうですね。割と開幕事故に近いものを食らってしまいました。デスマスターもやられてしまったので、あとはもう、頑張れかかろん。 レギルラッツォの壮年が召喚されました。すごく嫌な予感がしますね。もしかして、今まで登場した全部のボスの壮年を召喚してくるんでしょうか。やめてください。死んでしまいます。カメラには映っていませんでしたが、ローガスとの壮年を召喚されていました。というわけで、最初のバトルは1分33秒で終了してしまいました。これでは何の下見にもなっていません。 仕方がないのでリターンマッチを挑んでみましたがやはりこの戦力差がいかんともしがたく1分50秒で終了してしまったのでした心を打ち砕かれてしまったのでこのパーティー構成のままレギュローに挑んでみましたキラパン構成とかではないので速攻で全滅するかと思っていたんですがこれが実に惜しい戦いでしたやはり天地雷鳴子とデスマスターでは回復力不足でしたかね